はい、よ私<笑><笑>はいということで今日もチュートリアルやっていきますで、今日やるのはコンボですコンボをやりましょうで超王道なコンボですその名もスイッチでございますスイッ チ, スイッ チ, スイッチ知ってる人いるかなこれこれこれこれこれこれこれこれいこ れ, <笑> <4万> <笑>れ<笑>これこれこれこれこれ万れこれこれこれこれこれこれなれこれこれはれこれこれこれこれこれこれこれこれこれ 動画でございますでね実は以前出してるんで出してるスイッチの動画、うん、はいでも依然すぎて、うん、依然すぎて多分みんな見てないでしょでみんな探してくれないんだもん<笑>だから下行けばあるのに探してくれないからもう一回出してあげようという<笑>、はい、ちょっとも親切し、うん、僕たちがもう出してるすでに出してる動画を解説してください、うん、例えばアランドザワールド解説してください今まだに行きます 言われたら、中にも解説しま す, しま す, しますで、えー、前回とまたちょっとね掘り下げてい、ね、こうかなっていうふうに解説していくんでぜひ最後まで見てくださいじゃあい行きましょうかいきましょう本編いきますはいどうぞはいということでじゃあ解説して、はい、いきましょう、はい、じゃあまずスイッチちょっとはい、はい、いいねは い, こ れ, い, いねこれですねこれです で張ってるマジで何 が, 何が<笑>アップしないからアップしそうねいつも撮影の時アップしないからねスイッチ今見てもらったように、はい、レッグオーバーって言いますを一気に両足でどんどん続けていくっていうのがスイッチになります、はい、はい、で大事なポイント2個ありますはい1個2個ねでまず1つ目蹴り上げてから片脚の手の速さ具体的に言うと蹴ってから上げる足を上げる までのこの感覚がとっても大事です。大事です蹴ってあげるよりも蹴ってあげる蹴ってあげ る, あげるそうそう2つ目がステップですここが一番大事えー、さっきのコースでもう一回動画も戻して欲しいんだけど、うん、さっきやった時に軸足で一瞬跳ねてくる、うん、気持ちあのすり足ぐらいそう す, すり足ぐらいで跳ねてそこがとっても重要になるのでそこを意識して まあ、リトルランニングマンみたいな。あ、そうだね。はい。はい。はい、気持ちいい。はい、あ、はい、そうそうそうそ う, そ う, そう。はいはい、<笑>まあ、リトルランニングマンっていう、はい、じゃあ、あ命名しましょう。<笑>命命ししょう<笑>リトルランニングマンしてやるっていうところで。行 き,、ねはい、<笑>きましょう。はい、じゃ、練習方法って、まあ、りましょう。じゃ、どうやって練習するのかっていうと、最初。一、二。あ二回、二回。一応、こんな感じ。はい、はい、はい、は, はい、そう、そ, そう、そう、そうなんでこれでやるか。いう どどんどんやってるとあのさっきポイント1で言ったこの上げるっていうのがどんどん遅くなってきちゃうから、うん、そうん慣れるためにまず1回2回もうこれでストップすとこれですとで1回リフティング挟んでもう1回1回2回っていうふうにやってくださいであとこれもう1個大事なポイントが苦手な方の足からやりましょう、はい てかっていうと、にが苦手な方の足からやると、自然的に苦手な方の足いっぱいやるんで、ん上手になる。勝手 に, 勝手に上手になる。で、ここができてきたら、徐々に回数を上げていきます。で、全と同じやね。そう、そう。で、二やって、で次もうちょっと余裕になったっなったら三、三、うんうん、やって、で4やってっていうふになります。で、回数を増えれば増えるほど、ポイント二の ランニンニグ生ききていきます、はい、でボールがずれちゃったらそっちの方にこうやって向けるんですよあ そ, れぞれそう足でこうやって調整しに行くんじゃなくて体を向けてまた、はい、はいはい、向けるときにしっかりこのスケッを使ってまたいであげるとめちゃくちゃ綺麗イ上る、はい、がてきれいな感じになります あーはいはいはい無回、はい、転になってたら、はいはいはいはい、余裕が出てきてそうだよねいけそうこのぐらいこのぐらいちょっと回転かかったとしてもほとんど高いほぼ高い転そうで蹴れるようになってきたらだいぶ上達している証拠なのでそこを一つ目標にしてやってみてくださいお願、はいしますという感じで今回、えー、スイッチを解説してみまし た, した、えー、分かりやすかった面白かったという方は、ね、高評価チャンネル登録よろしくお願いしますスイッチ100回いったらスイッチプレゼント<笑><笑>ということで、えー、概要欄にね l i n e ットっていういつでも、はあ 技の解説とかは、ね、質問できる、えー、リンクを貼っておきますので、はい、ぜひそちらも登録お願いします、はい、ということで今回の動画は以上となりますまた次回の動画で会いましょう、はい、バイバ イ, バ イ, バイ